ヤッホーはいどうピーマンとキュウリ間違えた太郎ですということで皆さんこの時期は何の時期か分かりますでしょうかそうですねしじみ狩りの時期はいということで今日は5月13日であと10日で僕の誕生日なんですけど 化粧品ください。ということで、あのーあ、先月ね、健康診断を受けたんですよ。その結果が届きました。<笑>はい。届きました。ちょっと開けちゃったんですけど、一応確認のために。開けたので、その結果を報告したいと思います。まあね、自分検査技師なので、白血球はなんで上がってるのとか、下がってるのとかわかるんで、解説しながら行きたいと思います。結果報告書が2枚ありまして、まず1枚目。 あの身長からですね身長1 7 7ンチ<笑>絶対嘘これ 179.6 だったの2センチも縮むわけなくない第2位くらいの時に測った時に 179.6 だったよえここの2年で2センチ縮むことあるもうほぼ3センチなんだけど体重 64.3 まあこの辺はね全然特に何も問題なしで聴力は A どっちも A です視力が 0.3 と 0.5 めちゃくちゃ悪いしかもコンタクトつけてたから、ね、で AST、ALT、ガンマ GT まあこれはあの肝臓 AST とか、A、ALT は肝臓ですね肝臓に疾患があると上がったりするものですね多分アルコール取りすぎたりするとガンマ GT がめっちゃ上がっちゃうっていうやつなんですけどめちゃくちゃ正常だった肝臓結構酒飲んでて心配だったんだけど めちゃくちゃ健全でした。やっぱなぁ、陰キャだからだ。で、尿。まぁ、あ、こっちもね、尿タンパク、尿皮重、尿糖、セーフで、まぁ、あ、なんか尿鮮血が出てたっぽくて、あの、おしっこから血、血が出てたっぽい。あ、でもね、そんな大きい罰じゃないんで、まぁ、あ、大丈夫だと思いますね。で、腎機能。クレアチニンの値も A。クレアチニンは腎臓です。クレアチニンは腎臓の機能なんですけど、はい、そして、えー、っと、中性脂肪、LDH、LDL、全部 A です。で、LDL は、 善玉コレステロールって言うんだけど、まあ、40以上あれば OK で67あるで LDL コレステロールっていうのが悪玉コレステロールで60から120の間であればよくて90、まあ、ちょっと多いかなくらい、まあ、正常正常範囲内で随時血糖8070から139が正常まあちょっと低いかなくらいでヘモグロビン A1c が 4.6 から 5.5 の間 まあ多分ね、ヘモグロビン A1C が 6.5 以上で空腹時血糖が126以上だと糖尿病って診断されるのでちょっと気をつけてくださいねちょっと問題だったのが白血球がねちょっと多かった、まあ、白血球の正常がまあ書いてあるやつだと白血球が、えっと、3000から8500なんですけどまあ8600あったとちょっと多いくらい白血球は基準値より多い多分白血球ってそう細菌とかを倒す役割もするからだから風邪 風邪の時とか白血球多く出るんだけど、まあ、生まれつき多い人もいるけど初めてですねちょっと多いって出たのははい、まあ、赤血球も正常ですでヘマトクリット血小板も正常ですであのヘマトクリットっていうのはその血液の中の赤血球と白血球とか必要な成分の量のことで、まあ、それが下がったりすると血液中の赤血球が少ないと貧血になったりするのでこの値が低い人は貧血だったりとかそういうものがあります 小松標本とか作るときにさ、あの、感情確球とか、分業確球とか、短球とか、高酸球とか見るんよ。腫瘍マーカーとかもね、ほんとに多分ね、この検査のやること自体、俺の仕事の一部だったから、すごい懐かしい。全部ピブカとかね、<笑> CA125、めちゃくちゃ懐かしいな。で、血圧なんですけど、血圧が上が112、で下が68、で脈拍74、心電図も正常。ということで、 まあ、あ特に問題はありませんということです。A, B, C, C1, C2, D1, D2, E っていうのがあるんですけど、ま、あ僕 A と B だけだったんで、ほぼほぼね、大丈夫っていうことでした。はい。ちょっとね、ちょっと安心しましたけれども。はい。ということで、なんかね、健康診断とかで自分のね、あの、病気を先に分かっとくっていうかね、そういうの大事だと思うので、気になった方はぜひやってみてください。まあ、健康診断ね、やって、やって、 損はないから早めに自分の健康を知ることで早めに治せる早めの処置ができるからということでした、まあ、検査技師からね検査技師目線で言うとそうです、まあ、自分にとって大切な人が、まあ、その肺がんとかで亡くなっちゃったことがあったのでその検査が遅くてねだからみんなには早めに検査して長く生きてほしいのでぜひしてください僕の身 内, の身内だけでなくてこれを見てる皆さんにも伝えたいのでどうぞよろしくお願いします はぁ、あ、よかった、安心した、健康診断の結果。ははははい、すいません、バイバイ。やべ、めっちゃ見られてる。僕の楽しみは